プロミス、プロミス、ああ、大切なのはプロミス、約束オフェリア、そなたプロミスを知らないなアマデラへ行け、アマデラへおお、神様、この世で大切なのはプロミス、約束プロミス、オアノットプロミス、ザ・ザ・クリッションプロミスグループは約束という言葉を大切にしています 明日はデート、花子さんとデート。<笑>あ、山田、何、視聴。次、帰った。おい、最高。おい、福田<音声>あの<音声>。そうだ、プロミス、約束。プロミスグループは、いつでもあなたのお役に立ちたいと思っています。 元気本気だもん<笑>いつも滑り込みセーフ<笑>とは限りませんよ。 手ねくねねえねね、誰んでもモテるタイプよかわ手軽で便利でとっても安心あの、はい、僕のこと呼んだのう選ぶならプロミス新しいプロミスもよろしくパルカードが新しくなったもっと楽しく生活元気 新カード生活ニューパルカードプロミス働く私に必要なのはワーキングエナジー楽しむ私に必要なのは あなたにプラスもう一枚「プロミスのあるカード」「プレイングエナジー」あなたにプラスもう一枚プロミスのアルカード働く私に必要なのはプレイングエナジーあなたにプラスもう一枚プロミスのアルカード私はプロミスです。 プロミスがお約束できるのは納得のいくサービス私はキャッシングの専門家プロミスです私はプロミスですプロミスの意味は約束ですお約束できるのは納得のいくサービス 私はプロミスキャッシングの専門家です。終わり終わり終わった。久しぶり。よしみどうぞ。最後の楽園に決着をした。最後の落延もしかしてセーシェルバ。なんかそんなかにあるわけないじゃんかよ。まだまだ甘いな。じゃあどこさ。彼女の部屋さ。<笑><笑><あの><笑> I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. i c sorry. I'm sorry. でしょ無駄遣いだとりで契約その場で 「いらっしゃいマシーン」プ の, ーーーンのプロミス やりやりクリクリやりクリクリおいしいやりクリどこにあるプロミスコール二十四時間三百六十五日覚えやすいついてるついてる今日ついてるやりやりくりくりサービスは続くプロミスやりやりクリクリやりクリクリおいしいやりクリどこにあるいいこと思いついた俺もプロミスやっぱりサービスは続くプロミス トラベルベルトラベルベルおき楽くトラベル行きたいぞもう1泊してなおいププロミスついてるついてる今日もついてるトラトラベルベルご相談はプロミスコール へ, ールへおたからからおたからお宝グッズが今欲しい噂の限定モデルが売れてしまうプロミ ス, ロミスついてるついてる今日もついてる お, おはプロミスコールへ マジンやりやり「プロミス」今日第1回都道府県対抗水着駅伝大会が行われましたいやーいいですねーえー それにしても気になりますね。いらっしゃいましー。プロミス。